はい。CJCC 日本語教師研修会。えー、1週目の4回目のビデオです、ね。もうすぐ終わりですからね。はい。えー、と、ここまで、まずフォルダーを作って、スライドを作って、作りました。最後には、ね、そのスライドを確認します。ね。学生のスマホでも見えるかなちゃんと見えるかなそれを確認します。ね。はい。 これは簡単です、はいえー。まず URL を取ります。まあ、取得しますね。であと、スマホで自分で見てみます。ね、そして URL を学生に送る、ね。そういうことをします。はい、じゃあ、またビデオがありますからね。はい、見てみましょう、はいえー。では、できたスライドの URL を取ってみましょう、ね。取得。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 ね、ステップ1からステップ3まで全部やれば、ね、学生に自分で勉強できるスライドをね、あの、あげることができます。はい。では、最後に次のビデオでは課題について説明します。はい。